はい、おはようございます、ラスカルでございます、本日はですね、またカエさんと一緒に、ちょっとあるところにお邪魔しております、はい、で今回訪れているのが、もう後ろに見えているんですけれどもあの、ね、業務用の、まあ、厨房機器とかを販売している店舗さんにね、お邪魔しております、ちょっとこれ見えるかな、こんな感じで、皆さん、あの看板とか見たことないかな、店舗さんでそそそうううそ う, そう、うん まあそこら辺とかで映ってるんだけど都心とかにも新宿とかに も,、ねね、もあったかな結構もう本当にあに中古の厨房機器を販売しているもう大手メーカーさんなんですよこれもう飲食店さんとかやってる方だったらもう100人が100人知ってるような有名店でして昨日も行きました昨日も行きまし た, ました<笑>食前に行ってる、はい、<笑>本日はですねあの特別に店舗さんに撮影許可をいただきまして中でねどんなものが売ってるのかっていうのをいろいろね紹介しながら動画を撮っていきたいと思います なので今回は、ね、全くあの食べる動画ではなくてただシンプルにあの僕が注目機器見るの大好きで、はいはいはい、あの皆さんは趣味に付き合ってもらう動画なので<笑>そのあたりはねあのちょっと期待せずに見ていただければと思います。はい、お店の方にはお話をとっておりますので早速じゃあちょっと中の方に行ってはい、はい、見ていきましょうか。ははい、いい、しお願ますということでもう中入ってきましたけど、はい、いや、めっちゃありますね何でもありますよね。<笑> さっきあの担当の方に聞いたら、この川崎店は三階建てみたいですよね。そうですねここからいけんですかね。はいはいはい。二階がこの小物。関係、小物備品。関係で、はい、まあ二階が重機。重、まあ、機。うん、で三階が家具になるみたいですけど。で、はいね、僕がよく見に来る理由は、はい、こういうのって、ああ、寸胴関係とか。そうなんですよ。新品買うとまあまあするんで、はいはい。しますよね。そうなんですよ。意外と安いんでこの辺はよく掘りに行きますね。でも実際僕も。 ラーメンよく家で作るじゃないですか、はいはいはいはい、でそれ用にまあ寸胴だったりとか、まあ、こういうものを買ったりするんですけど、うん、結局ネットで買うと現物が見れないんでサイズ感もわからないですよね見放題ですよいやめっちゃいいですね<笑>この辺店舗って何店舗かあるんですけど、はい、やっぱ店舗ごとにあるものが全然違うんでああそうですよね テンポス巡りししたいいいぐらい楽しいんですよ、ね、結局中古商品ってその点その点でしかないからそうですねで毎回来ても商品変わってな入れ替わり激しいですね1週間に1回来るようにしてますね1週間プロすごいな<笑>こんな鍋とかだってもこれ洋食店のシチュー作るやつですよね、うん、<笑>完全に使い始めたらね何年何十年も使えますからねまあ確かに違うよこのサイズはあの業務用のごとくないと無理ですけど ね, ああうね 家, 庭じゃ家庭用じゃ無理ですね こんなんありますよ。どっかで見たことありますよね。<笑>なんかどっかで見たことありますね。こんな。<笑>こんなんありますよね。これどこのステーキ屋だよ。<笑>ね。これで880円ですからね。いやまあ、安いは安いですよね。これいいっすね。<笑>あ、寸胴ね。これが、あ、30,000 ちょうどいいな。今、うちのが今三十杯のちょうど買ったんですよ。おお。で、これ。一発でガラ抜けますよ。ガラ抜けますよね、はい、ズボンって、はい。これちょっと買いだな。<笑>いくらですかね。<笑> 3850円です。 まあまあま あ,、まあまあまあ、新品で買っても70008000円はしますかねたぶんこのサイズだと<笑>速攻ただの個人的な買い物になっちゃったよこれ<笑><笑><笑>こんな楽しい撮影ないっすね<笑><笑>我れはねそうですね<笑>ちなみになんですけどテンポスなんてあて会員制になってるんですけど、うん、先ほどねお店の方にも聞いたら業者さんだけではなくて一般の方でもねあの会員になれるってことなんでさ あ, あこれですねこのカード、うん もう15年ぐらい前のやつでやるいです<笑>で本当ねだいぶにこういう動画を見て気になった方はねこういう厨房機器家でも使えるものいっぱいあるんで新品で家で使うような調理器具買うよりは全然安いからこういうのを着てみてもいいかもしれないですねあれ全然これ綺麗な全然綺麗ですねこれ中も全然叩かれてないですからねこれで7700円はだいぶ安いこういう特注品も売ってるんですよね あこれもちろん寸胴って新品で買うときって何もないじゃないですか、はいはいはい、でも寸胴屋さんによってはこういうものをつけてくれるところがあるんでこれ僕人に寸胴の説明するときにいつもどやってることあるんですけど、はい、寸胴ってパッと見縦長に見えませんそうですねこれ実は54って書いてるじゃないですか、はい、直, 直径が54なんですけど、はいはい、高さもあ一緒なんで す, かなんですよえこれ 28cm ぐらいの寸胴ですけど。はいはい ね、そうなんですよ、うん、普通に感動してますね<笑>その辺もそうですよね全部ね寸胴っていうのは意外と新品よりも中古の方がいいんですよねそうなんですよね、はい、味がやっぱりまとまらないですもん、ね、新, 品は新品だと酸化しちゃうんですよね、うん、お店さんによってはあの新規オープンするときは中古の寸胴を使るっていうお店もありますもんね、はい、うちは必ず中古の寸胴ど買いますね意図的にですねあ箱あるじゃん 綿箱あるじゃん、これ、一応面箱二個あるんで、ね、このサイズが。<笑>家にですか。家にあります。三<笑>十杯に三十センチは入るんですかね、そもそも。<笑>今ふと思ったんですけど、やってみましょうかね、後でね。ぴったりすぎますよね、今の三十の寸胴あれば。これ三十三ああ、まあ、全部入りそうですね、いけるな。でもあの、さっきいいこと聞いたんで。 買いになったら返品交換ができるって言、ね、ってたですね。言ってましたね。二十七な、三十ありました。ありました。蓋が開 い, 開いてます。ちょうどちょうど。危<笑><笑>ねえ、買わなくてよかった。<笑>入んなかった。危<笑>ねえ。入らないんだ。<笑>食器ですね。食器系ですね。はい、うちはもう、はい、とんでもない数の丼がもう家にあるので、買ってきた怒られそうなんですけど。<笑> こっちが新品でこっちは中古ですね、うん、僕は大好きなコーナーですね中古品ってすごくいいですよね、はい、いや全然、ま、全く問題なに使えるんで<笑>でまたあの見たことないいい好みのやつがいたりするんですよねありますあります中古だともう友達と言っても過言じゃないですねこのすり鉢です、ね、<笑><笑>僕らの友達であるすり鉢です<笑>よく見るやつですねもうこの切っても切れないので<笑>僕らにとっては<笑> ちょっとね、これ放送事故になっちゃうかもしれない。ずっと無言で見ちゃうですよね。いやそうなんですよ。すり鉢安いですね。15号で8000円。安。c 3万ぐらいですか。こ、う、れ、ん、<笑>書いてありますけど。<笑><笑><笑>そもそも思うんですけど、この15号ある飲食店さんって何に使うんでしょうかね。いやもうそう ユ, ユーチューバー用でしょ。<笑><笑> ああ来たよこれラーメン丼コーナーこれいいよねこれまた怒られますよいやそうなんですよ<笑>バラ売りもあるんだけど店舗さんの束売りなんでちょっと個人だから買えないけどね<笑>これね石焼きつけ麺作りてこれいいくないですか辛いつけ麺辛いつけ麺作りたいですよこれね石焼きつけ麺冷めないですね冷めないんでちょっとさみんな見てこれやばくないこれ皿よ<笑> これちょっと出せないけど重すぎて奥行きも結構あるし何に使うのこれパーティーでも使えないでしょこれやばくないでこういうのがね面白いやっぱ厨房機器これはどうですかあサイズちょうどいいじゃないですかうんあこれだこれだ<笑>すげえラーメンショップだ政治の丼に白のレンゲって合わないんですよねあそうなんですよなので僕買いました <笑>マジですかうちも政治あるんですけど、はいはい、いつも 白, ど白レンゲがちょっと合わないのが嫌で<笑>今日これ買いますそろそろじゃあ2回見てみましょうかそうですねはいそれじゃあここが僕一番楽しみなコーナーですね、はい、うわまずはストッカーと<笑>うわーいいなーマジかーこのこベランダに置けるんじゃないですか ンポスブランド最高ここ10年ぐらい見ますけど安いんですよねこれなんかちょっと皆さんテンション上がりませんあのコンビニとかによくあるようなやつですよねそうねの多田の冷蔵ケース僕初めて来た時はやっぱこの普段の生活で見慣れてるものこの冷たい暖かいのやつとかこれなんかまんまコンビニじゃないですかまんまコンビニだと思いますねこういうのやっぱ一番テンション上がるんですよね知ってるみたいな<笑>ああいうショーケースはいいっすよねかっこいいっすよねああ高温ディスプレイケース ホットスナックですね、これはこれホットですかコーホームだい、はいはいはい、こっちが冷蔵ですねはいはいはいはいコンディショナーサンドイッチコール。サンドイッチパンとか入っててここに具材がね上にトッピングこうあって、ね、ここで挟んでこう切ってこれ飲食店やったことある人は分かると思うんですけどはい。こういうコールドテーブルはいはい冷蔵庫これまあ中冷蔵庫じゃないですか、はい、これ実は ここういううういい構構造造なんでですすよね、えー、<笑> た, だただ単純にこういうそうなってるんですよ実は意外とシンプルな構造です、えー、マジで家にこんな来ちゃったらいいですね洗い物めっちゃ楽っすねいや魚をさばくのにあーそっかうちラーメン屋じゃないですか、はい、でも居酒屋みたいじゃないですか、はい、はい、本当はこういうの欲しいんですよね<笑>魚さばいたりするん で, ここでうろこばーってやってそうそうそうそうこれはガスですかこれはこれガスのピザ窯 はあ、こんなでかいんですかそのえ普通に生きてて見ないですからね、うん、こんなのワインセラーとかあっそっち系ですね僕全然ワイン飲めないんでわかんないですけど温度が違うんですよね冷蔵庫とかはね温度と湿度もあるですもんね、うん、真空気ありますよあ 欲しいんですよね真空機ね。十三万ですよ。ちょっと年金入ってて十三万ですからね、まあか。新品で買うとね、五六十万しますからね。まあそうですね。これなんかあれじゃないですか？コンビニのチーンなじゃないですか？そうですね。業務用電子レンジ。これ全部メモリー設定できるんですよね。ワット数とか時間ありますか？そうですね。時間と出力。あこれじゃないですか？てるれテてレ、れってるれってじゃないですか？夕で免許ですね。え？<笑> パスタボイラーだ本当。こっちはフライヤーだ。あ、そっちはフライヤーなんですね。<笑>あった。フードオーマお、いくらですか？一万六千五百円です。現実的ですよ。現実的ですよ。<笑>だいぶ現実的。ただ二口でいいかなっていう。あ広すぎるかなこ。これ何だと思いますこれ？え、ガス百ボルト。メーカー初耳、うん。開けてもいいですか？いいですよ。うん、え、ご飯？ 炊飯器立体炊飯器って、商品らしくて、<笑>すごっ、これ、あ、給食センター、すごいですよね、これ、えこれ、炊飯器ですよ、面白なんか新宿とやっぱ広さ違うんで、はいはいはい、でかくて初めて見るものが多いですね、3階行ってみます、ちょっと3階行ってみましょうか、はい、広い、ああ、広っ。 黄色。植木鉢ありますよ。<笑>何これ。<笑>何を植えるんですかこれ。すご。大きいすり鉢？<笑>ちょ意外にあの大きさの割に底低い。そうですね。そこそこがだいぶ上がってるんですけど。厚底だな。上げ底か。上げ底ですね。だいぶすごい色してる。 クラブ<笑>クラブかな<笑>えこれこれもですかこれもじゃないですかプロペラはなんですかね三<笑>つあるんですよこのプロペラだ<笑><笑>も売り物売り 物, 売り物いくらですか五千 000… あこれ前は三千八百円ですねいやもうもう向こうとかもう絶対スナックなんだよなあっち<笑> 全部スナックなんよ。こ<笑>れは、まあでも今スナックの NNK とかも多いですもんね。そうですね。そうですね。スナックとかキャバクラの中古ですよね。ですね。三階こんな感じですかね。三階の尺は短めですね。<笑><笑>そんな感じで、はいえー、今日は川崎の店舗さんで、はい。 まあ、あの1回から3回までね、厨房機器だったりとか、まあ、用品見てきたんですけれども、やっぱ楽しいですね、楽しいですよね、もう遊園地みたいな格好ですね、これは。放送事故に陥りがちな、ね、いや、もうそうなんですよ、もう黙り込んで、<笑>黙り込んで、夢中になっちゃうんです、ね、動画じゃなくなっちゃったような感じになってましたけど、<笑>先ほどもね、ご説明した通り、店舗さん、会員様限定のお店にはなるんですが、一般のお客様でもね、会員登録ができて、安心してね、お買い物ができますので、 今回、動画を見てこのね、厨房機器だったりとか、まあ器とかもそうなんですけど、気になるものがあればね、ぜひあのお店の方だけではなく、うんまあ、一般の方もね、ご利用していただけたらと思います。はい、いや、今日そして甲斐さんは、とりあえず、とりあえずですよ、とりあえずこれは買いますけど、もう一回、下にりたらちょっと危ないですよね。<笑><笑>ちょっと僕もエンディングでね、あの退店するときに一回、またドーン見たら、政治買っちゃうかもしれませんが、<笑>まあそれはね、あの皆様に秘密ということで、<笑>まあ今回のね、動画はこのあたりで締めさせていただきたいと思います。はい ははい今日はありがとうございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃねー。<笑>くそ、あれ、絶対あの網欲しかったんだけどな。うん、なんでだ、この30 <笑>。く<っ>そ。<笑>くそ。欲しいな、これ。25センチえマジ買いだな。 あと会員登録をお願いできますかね。あ、あはい、わかりました。いや、意外と手軽で済んでましたね。いや、良かったですね。あの<笑>絶対会社は大型のものを買わせようとしたから、これで済んで良かった<笑>本当に。<笑>とりあえずはです ね, でねとりあえずはですね。はい。まあ、あの会員登録したんで、うん、今後どんどん増えていくかもしれませんのでいつでも買えます、ね。<笑><笑>